何かありますか？私はでもやっぱ生放送を出させてもらった時のあのあアジサイ花見かと思っちゃうん。<笑><笑>私が一緒に出てるときに必ずいるって勝手に思い込んでた<笑>、うん。そんなことあまあでもごめんわかるよ花見もわかる。めっちゃ分かる花見はめちゃくちゃフォローしてくれてるから。<笑>花見はもう<笑>もうつないで。 人になったよ。<笑>君が。こっちじこっち。<笑>こっちにして。こっち。こっちを一人にしてください。ごめんなさい。アジサイが残ってる。そう。アジサイの時に、なんか一人あの自転車にアジサイ積んで乗せちゃってる子がいたんですよ。<笑>その子が。 あれもしかしてアジサ積んじゃったのかなみたいなので<笑>ちょっと話題になったのが結構印象的でそ う, そうそうそうそうなるほど確か目の付けどころがちょっと違います<笑><笑>すいません、はい、い, いえ い, いえいえミナセさんいつ残ってる、はい、あ私は猫カフェえ、花見じゃないの<笑><笑>違うんだけどなんだ<笑><笑><笑>違うあのそうあのネカフェの回の収録の時にあの猫にこういつきがこう可愛 い, いねみたいな言う時にあの私なりに演じたらこうあそれただのミナセさんですねって言われて私と猫カフェ行ったことないのに 何言っ て, んですか<笑>切れてん私が猫と喋る声知ってるんですかって。<笑><笑><笑><笑> 絶対いい安易にそんなこと言っちゃいけませんからね。行<笑>、えー、ってから言ってくださいね。<笑><笑><笑>あなた、猫アレルギーだよ。そうね、こわれる。<笑><笑>あれそう、ね、そうだね。だから、もう行くなんてこともないんだけども。そうね、そうでも、私は触れ合えて嬉しくて、もしかしたら、そこで、その、私が出ちゃったのかもしれないですね。えー、なかなか普段触れ合わないんで<笑><笑>